はいおはようございますラスカルでございます本日はですねちょっと見てくださいよ本日はですね熱海に来ておりましてこの海沿いね川崎からですね2時間ほど走ってまいりまして到着いたしました、まあ、ちょっとねあいにくの天気なんで明るかったらねもっと綺麗だと思うんだけれどもそれでもね十分綺麗で こんなね綺麗な景色で今日はね何を食べていくかと言いますと熱海の地にとんでもなくでかいサイズのプリンを提供しているお店があるといやーこのね僕甘い も, ももちろん好きですがまあ何回もね動画で言ってるように量があんまり食べられません ただねめちゃくちゃ美味しいプリンだってことなんで、まあ、ペロッといけちゃうかなと予想しておりますので早速ねそちらのお店の方に向かってとんでもなくバカでかいプリン食べていこうと思いますということでただいまねお店の前に到着いたしました本日訪れるお店がドライブイブンンプリン食堂さんでございますこちらのねお店さんはですね店名にもある通りプリンですとかまあデザートがねメインのお店みたいでしてその中でも要予約制で1日ね 2組限定でしか提供していないとんでもないでかいプリンがあるということで本日はねそちらを食べていこうと思うんですが、まあ、甘いものオンリーだとね結構きついので食後にねお腹に余裕があればパスタだったりとかオムライス食事系もございますのでそちらをね食べていければなと思っておりますお腹いっぱいになってね余裕がなかったらすいませんそれでは早速ですねそのどでかいプリンを食べていこうと思います とということで、ただいまですね、店内に入っておりますが映像変わりまして急に出ましたうっとでっかいプリン<笑>やばいね正直このサイズのプリンは見たことないです一応ね30人前ということで早速ではございますけれども冷たいうちにね食べるのは一番おいしいと思うのでいただきますとこちらの方に味変アイテムがあるんですけれどもこれね後ほどいただくとしてひとまずねちょっとそのまんまでいただいてみましょう よいしょプリンはねこんな感じでございますねいただきますうん滑らかなんだけど卵の、ね、香りもしっかりあるしとろ苦いねカラメルソースがめちゃくちゃうまい うんうんうん、これもうシンプルにさ夢の映像ですねこれうんうんうま、うん、いやそれにしてもこれすごいな<笑>ちょっとこんな感じで大口でいっちゃっていいですかこれ<笑>うんうんうまうわーこれ贅沢だな うんちょっとねこれ本当黙っちゃうぐらい美味しくて無限に食えるわうん 今ね、撮影中だと逆光になっちゃうから窓際にはね、カメラ向けてないんですけど僕のね、目の前は海がね、こう一望できるめちゃくちゃ景色のいい席なんですよだからちょっとね、旅行がてら記念にね、何人かで来てこれをつつぎながらこの景色を見る最高だと思います そ, したらそろそろね3分の1ぐらいは食べたのでここら辺で味変をどんどんしていきたいと思いますまずはねこのキャラメルチップということでこんな感じでねキャラメルがチップになってるやつなんですけどちょっとこれをおこんな感じでああいいねああこれめっちゃうまそうじゃない キャラメルチップをね、あえると、こんな感じでございます。いただきます。うん。でも、キャラメルチップのさ、このガリガリとした食感、これがトロトロとろとろのプリンがあって、ものすごくいいわ。 うん、改めて自分でねモニターの映像を見てみると可愛 い, い店内で大きくて可愛いプリンをタトゥーの男が一人で食べてる違和感がすごい<笑>うん きれいにこれ半分に切りましてやっぱり崩れる<笑>ね断面見せようと思って今きれいに切ってみたんだけど<笑>崩壊するわ一応ねこんな感じいやーこれちょっときれいに見せたかったんだけどさやっぱプリンだからさ無理だね<笑>ちょっと食べ方もきれいにいかないと崩れるわプリンが どんぐらいあるんだろうでも一応30人前として買いたいんだけどちょっとね量が僕も分かんないんですわあー結構重いけどね3キロぐらいは余裕でありそうな感じうんうんすいませんポテトを 1個いいいいただいていいですかさすがにね甘いもの一弁当だと僕はね結構きついんでしょっぱいもん注文しました、うんうん、この辺りでしょっぱい系の味変これねお塩もいただいておりますのでちょっとかけましてと。 しょっぱい系はありがたい。うん。ああ、やっぱしょっぱいのいいわ。う<笑> ん, ん。じゃあねカメラ越しだとわかんないと思うんだけど、これ見て。 だいぶ減ったよ残り4分の1あるか何回ぐらいだねうーんちょっと味変もしていかないとねそしたらこれキャラメルなんだけどソースもあるんでこれもこふわっとうーんうまっ今の部分がささっきかけた塩も残ってたから塩キャラメルプリンって感じでめちゃくちゃうまいわ Thank、yeah. you. います今届きましたこちらポテトフライということでこのタイミングでのしょっぱいもんはだいぶ助かるわ<笑><笑>いや揚げ物うまっ<笑> やっぱりね、女性が食いの方は結構ね余裕そうに食べてたんだけど改めてその女性の甘いものの強さというか逆に言えば男性の弱さというか今ねがっつりそれを体験してる。<笑> 味変が4種類とあとはカラメルソースで、まあ、5種類かいろいろと頂 い, いてるんだけどやっぱこの塩の味変が一番好きかな。 こういうのがめちゃくちゃ回復する<笑>、うんうん、そしたらこちらのプリンで最後ですね<笑>、うん すごうん、うん、ああまかったご参加ということで本日はですねとんでもない30人前のデカプリンこちらのねメニューを頂 い, いてきましたがこのプリンめっちゃくちゃうまいわ 今ね食べてる最中も店内のお客さんであったりとかテイクアウトのお客さんもねもうずっと来ておりましてデカ盛りっていうわけではなくてこのプリンがね まあ、名物ととしてて根付いてるんだなと実感するようないいお店さんでございました是非ね皆さんこのでっかいのだけじゃなくてもちろんね一人前のプリンだったりとかもたくさんございますのでえそういった商品ね熱海に旅行に来た際には食べてみるのもいいんじゃないでしょうか、えー、ということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価、えー、またですねサブチャンネルの方でも最近は活動しておりますので概要欄の方からそちらも是非チェックしてみてください、えー、ということで次の動画でお会いしましょう That is fun.